キンプレン来ましたヒカ場の発電機回そうやっぱりルインあるねイフェイズウォークの音だおお、危なかった破滅ないなーこれはバレてる 違う人が狙われてたあっ寝あ前から来てるー の方に行ったかな破滅わからなかったクエンキン怪我してるじゃない あ, ーありがとう。治療してくれるありがとう。奥に破滅あるかな やっぱりないかー。バベチリ警戒するか。下かー。一旦様子見に行こう。あのもがきはどっちの意味かな してるネアが言ってくれそうだね》《ルインここにあるじゃん》《半分過ぎちゃうな無理やり助けるか?》 うまく逃げてくれー。ビルー治療お願いします。あやば見られてる。 これは僕が追われてる。しまったー、鹿の目の前。 またキャンプされちゃうかな破滅壊れてないし、離れないだろうから、みんな逃げてくれー。 バレちゃったか。いや大丈夫、黒が釣られても、解放というよで逃げれる。え、それはちょっとまずい。おろしちゃったよ。これは厳しい。 黒助けられないごめんようーん負傷してるから僕救助には行けないな仕出しできれば猶予ある人が行きたいところだけど ビルに治療してもらおうかあ、ネアが救助行ったか。地下キャンプはやっぱりきついねーこっちに釣るのか じゃないだけマシかこれはキャンプだし間に合わないかなビュー ありがとうラスト1台はここ回すか飛んでくるかもだから離れよやば僕が助けに行かなきゃああ、解放僕はこのまま発電機だな ゲート開けに行ったと見せかけて、救助行こう。お、助けてくれたね。他の二人は大丈夫かなナイス、僕も出よう。 Thank、you